こんにちはアンです今日はこれ「ミレーのプロライターサミット28リッター」ですこれをご案内した い, と思いますこの「ミレーのプロライターサミットは」は、まあ、ベースキャンプから山頂へ向かっていくっていうのを主に考慮して開発されたって言われてますけれども 非常に軽いんですよこれは28リッターでこのロールトップっていうねこの上の部分にこう特徴があってこれをねしまう時はくるくるっとこう巻いてここでねこうパチンと止めることによってあの上をしまうんですが。 これはね、余裕がありまして28プラス10リッターくらいまで入るだから実質は無理をすればっていうかね、あのー、入れればね38リッターまで入るそういう感じです38リッター入って8 5 0ムはまあ軽い方じゃないかなと思いますでこのハニカムナイロンっていうナイロンが<笑>使われてるんですけどとてもこう引き先に強くて軽いんですね はいそれでねあのー、僕はこれの18リッターっていうのをもう1年前から使ってるんですけど汚れが、ね、すごくつきづらいですよ、このハニカムナイロン汚れがつきづらくてあのやっぱり丈夫でね、下げたり、ね、しませんね今、今のところですけど。これ まあ、特徴としては、ここに FPPL5 っていうのがあって、アイスワックスなんかもね、2本。僕らはね、アイスワックスっていうのは使いませんので、こういうピッケルは使いますけどね。ピッケルをこう、ピッケルをこう取り付けて使えるねでもう。個は スノースコップねこういう感じで取り付けたりしていきますねこの背面はエクストライターバッグっていう名前がついていてザックにね直接縫い込められていてその。 こういういクッションと、ね、でこのコアで中が空間になっていて汗とかあの群れが出ないようになってましてこれは1年ぐらい使っててね確かにね背中にはねすごくフィットするしあの、ね、あのべったりする感じもないのでまあいいんじゃないかなと思ってます28リッターの場合はこのウエストベルトがねちょっと18リッターよりもね大きくなっていてでこれが取り外しもできるようになってるんですね こういうい感じで、外せるようになっていますただねこれ重い荷物重い荷物を入れた時にはちょっとね弱い感じまああのちょっと貧弱なね感じがしないでもないですね、まあ、やってみないとわからないですけどちょっとこれではね少し重い場合どうかなっていう感じはしますね。 フロントにはチャック付きのポケット、チャック付きのポケットがあって、中は貴重品とか入れられるこういうメッシュのポケットもついてます。ただね、あ深さが1 5センチくらいしか、だいたいほら、ここまでしかないので、そんなにここにはたくさん入れられるっていう感じではないですね。サイドは この右側にはこういうチャック付きの、うん、ストレッチメッシュのポケットになってますで、ね、チャック付き右側サイドそして左側サイドはチャックなしのストレッチポケットになってますねこういう感じはい、まあ、これはこちら側にねナルゲンとかの水を入れてこっちはまあ 落, とし落としたら困るなみたいな そういういのを入れるといいっていうそんな感じでしょうかウエストベルトはさっきのように取り外しやすんですが片っぽには何もついてなくて片っぽには小さいポッケーがついてますねポッケー、まあ、小物とかねあのうんここなんかよくあのメとかねそういうの入れたりするんですけどそういうのにはまあいいかもしれない このサイドのコンプレッションベルトがついて、コンプレッションベルトこのサイドについてて、これはね、好きとかつけられるっていうふうに言ってますけど、まあ、比較的長いんで、天白の時のスリーピングマットもつけられるぐらいの感じはありますね。例えばこれ、ちょっとつけてみてくよ あまあ十分<笑>、はい、こういうふうにスリーピングマットも十分つけられるまあ一般的にはスキーをねこうサイド両サイドにつけるっていう使い方が多いみたいですけど転覆の時はこういうスリーピングマットの厚いものも止められますね 中は、うん、一気室になってて、まあ、ずっとそこの方まで一気室でね、それで、フロントの部分に、こういう感じでね、やはりチャック付きのポッケがつ。 ね、やはりこれもね深さが1 0ンチぐらいなんでねそんなにたくさんのものは入れられないっていう感じだなあとハイドレーション用のポケットがここ奥にハイドレーション用のポケットが入っていてクロスに背骨があのセラミックの背骨がクロスについてますね これれは取れない、ね、クロスの背骨はまあちょっと背負ってみないとわからないけど、まあ、バウンドあのうまく背中にフィットするようにできているんではないかとい。でトップはロールさっきも言ったようにロールトップでチャックがついててこうしてくるくるくるくるっとね丸めてあの荷物をねプレスできるようになってるんですけど。 最後にね、こういうハーネスがついてる。こういうふうにハーネスがついてるんですよ。これ、上にロックをつけて、で、このハーネスで止めるっていう感じになっていて、かなりね、長さに余裕がありますよ。なので、外を上にこう、積んでね、これ緩めると、このぐらいの、もっとあるね。 こののぐらいの、ね、トップにあるのでこれであのギュッて絞ってあの結構ロープをねあの持ったりするようにできてるようですよ、まあ普段使わない時はここを丸めてこのぐらいですね丸めてピッと こうやってテープで留めておけるようになってますね。で、でこのここがこういう金具になっているので、金具でここに付けたり、留めたりできるようになってます。はい。まあ、それではね。これでね。どれぐらい入るかちょっとね。冬の天白装備っていうのを用意してみましたので、入るかどうかちょっと実験してみます。 楽しみにしていてください、えー。冬の天白装備を並べてみました。はい、まずはスリーピングマット。そしてテント。アイゼン。 お尻の下に引くシート、えー、ロープ、えー、これはロバーツのマイナス5度対応の寝袋手袋の替えが2つと本手袋バラクラバ、えー、今日ナルゲンボトルを、ね、忘れてしまったんで、ね、これ1リッター入る、えー、ポットですそれと コンロですね。コンロとガスカートリッジ。お鍋。で、これがピッケルに、えー、スノースコップ。これがね、コーヒーとか、飴とか、あと、非常食を入れているものですね。それに、ここに隠れてますけど、ライト。えー、そしてこれがヘルメット。ね。で、食事は、この中に、えー、詰めちゃう。ね。 一泊分の食事を詰めてあります。ファーストエイドキット。僕はね、ファーストエイドキットにはサランラップを必ず入れます。これはね、とてもあの重宝するんですね、はい。そして寒い時用のダウンベスト。ライトダウンベスト。それに、えー、ハードシェルとフリースが1枚ずつと、 TSL のスノーシューですね。では、これらをさっきのプロライターサミット28リッターに詰めてみたいと思います。全部入るかなどうだろうなんとかね、装備できたみたいですよ。こんな感じになりましたけど。えー、シェルとね、フリースは シェルとフリースは着ていくということであとグローブですねこれは入れませんでした、えー、スリーピングバッグとかテントそしてロープヘルメットスノーシューね後ろはこういう感じこういう感じになりでしたちょっと重さを測ってみますね こういうい感じになりますよ重さを測っています 0.1.303 ですね冬の装備がなんとかかんとかつけられたっていう感じ感じですね取ってみましたやはりねいい 船舶ぐらいの装備の重ささっき 12.3kg?12.3kg だったかな 12.3kg ぐらいになるとウエストベルトがやっぱりちょっとこう弱くてうんちょっと貧弱な感じがするぐらいですねまあこれでねしばらく歩いてみないと何とも言えないんですが31日は大菩薩麗の海山村そして1日は雲取山の山上乗りに ポンちゃんがこのリュックを背負っていきますのでその時の様子をまた実際のレビューであの撮ってみたいなと思います。